YouTube コメント欄でこんな質問がありましたブラックタンやその他活動に関してブラック民と言っても定義が曖昧ですが閉じの方、特に若者からあなたの活動でこのような具体的な差別がありましたという報告はあるのでしょうか結論から言うとないですブラック民の定義はおっしゃる通り曖昧で若者の定義も曖昧ですよね多分僕は若者じゃないですね で、ひろゆきはね、僕より年上ですよ。だからひろゆきも多分若者じゃないし、で、山口県人権啓発センターの川口康志くんは僕と同い年なんだけども、あの人も若者じゃないですね、40代ですからね。で、解放同盟関係でね、若者って言えるような人いないんじゃないですか若者ってね、20代より下だと思うんですよ、僕的にはね。 とするとですね、この手の問題であれこれ言ってくるのかなって20代の人が。もうその時点で相当ハードルが高いですよね。で具体的な差別がありましたって言っても、この差別というのもね、何を差別とするかっていうところですえ。実は全国部落調査を公開した後ね、法務省の人権相談で部落差別受けましたみたいな話って減ってたんですよ、統計上。 ところがですね、途中で法務省がですね、差別の基準を変えちゃって、ネットでブラックどことかそういうことを言うこと自体が差別だってしちゃったんで、もうその後はもう法務省の統計ぐっちゃぐちゃで何の当てにもならなくなっちゃったんです。途中でゴールポストを動かしたんだから、基準変えちゃったらもうそこで統計なんて当てにならなくなりますよね。でも事実としては、そういうブラック差別の事例っていうのは減ってたんですよ。全国ブラック調査公開したことで。 で具体的な差別の事例っていうのも、まあ、それっぽいことをね、言ってくる人がいますよ。若者じゃなくて、まあ、老人からなんだけども。例えば、古河市でね、古河市の職員が全国部落調査の地名だとか、あとはまあ、その地名から分かった、その地域の苗字だとかを利用してですね、部落民を名乗って、なんか、 ブラック解放運動団体を操って人を陥れようとしたっていう話があって悪質な差別事件とか言って全国連が言ってたけど も, もう差別事件なのかこれはっていうところですよねだって古河市の職員がねその童話団体を使って人を陥れようとするなんてこんなんねじゃ古賀市って日頃から童話団体とどういう付き合いをしてるんだっていう話です職員にどんな教育してるんだっていうことで そっちの方が問題であって、全国ブラック調査とかブラック担保とか関係ない話ですよ。だってそのブラック民名乗るんだったら他の方法でいろいろあるんですからね。小菓子なんてその中田とかね、その有名なブラックあるんだから別にいくらでもできるわけで、その問題はその運動団体との付き合い方であってね、そんな差別とか関係ない話だと思うんですよ。で、あとは、その僕が差別の事例というふうに言われたのが、例えば、 あの解放同盟の幹部、委員長だとか、えー、初期長だとか、執行委員、あの辺に嫌がらせの手紙が来たりとかね、あの、川口康志くんの方にも来てたけど、あとは、カミソリだのあいつスピックは送られてきたっていうのはあるけども、そんなん僕関係ないじゃないですか。そもそもね、よっぽど恨まれてないとカミソリとか送られてこないでしょその嫌がらせの手紙とか。だからそっちの方が問題です日頃どんな人と付き合ってるんですかっていうことで。 まあ、実際、えー、執行委員のね、えー、三重県連の委員長なんかはそりゃそりゃあんなことしたら恨まれますよって 思, う思いますよそれは横領とかしててねそんな日頃から税金を無駄遣いさせるようなことしててそれは恨まれるでしょっていう話で、まあ、そのあたりになると全然全国部落調査僕の活動も関係ないことですよね。うん、ということで、まあ、全くもってその実害とかね差別 具体的なな差別っていいうものはないですよねだから今後も多分ないと思いますよ。じゃあその具体的な差別が起こるっていうことを想像してみるとですね例えばじゃあ結婚をね断られたとこのブラック田んぼでブラック特定されたからっていうのがあるかっていうとそれも考えにくいんですよね。だってそそううういこことが起こりそうな部落って ってだいたい二イ一立ち並んでて、ンポ間があって、解放同盟が活動しててっていうようなところだからね、そんなの別に私が特定しなくてもね、つまり地元の人からすればわかるわけですよ、解放同盟関係者も認めてるでしょ、それは、そんな別に隠してないっていうことだからそういうところだとそういうことが起こるとしても、それは僕は全然関係のない話だし。 じゃあ、たまにね、この証個数未指定地区探索系の動画やるけども、じゃあそういうの突き止めてね、まあ僕は勝利したからって言ってね、じゃあそれで何か特別な感情を持ちますかっていうところです。まあ歴史に興味がある人がね、ちょっと考えにふけるぐらいの話で、その安易にね、じゃあブラックだからそこは避けてやろう、あの、 結婚はやめようっていうような、そういう系統な人がですよ。その少数未指定地区を特定したからって言って、じゃあそれで差別しようっていう話になるかって言ったらね、それは考えづらい話ですね。ただね、例外としてはですね、いわゆるこう、スピリチュアル系の人、特にあの、占い師とかですね、なんかそういうものに興味を持つ、そういう系統の人にはちょっと注意が必要かもしれないですよね。あのね、まあ、 このブラフ田んぼとかそういうのに関してあれこれまあ言ってくる人はいないわけじゃないんですその差別されたとかそういう話じゃなくてその具体的に差別されたっていうんじゃなくてその差別を受けるというかまあちょっとその内容が不快だとかそういうことで言ってくるというパターンが多くてじゃあ具体的に差別を受けましたっていうのはないんですよね。まあ、大体はねそんなあの 強烈なことは言ってこないです。皆さん結構やんわりとね、例えばその、野田市最大の部落っていうのはちょっとインパクトあるからやめてくれっていうふうに言われたんで、地元の人から。まあそれで、じゃあちょっとタイトル変えますっていうことがあったぐらいですね。まあ大体はそういう話なんです。ただね、あの、京都に関しては僕ね、ちょ闇が深いなと思いましたよ。京都のク世だったかな。あそこの近くの人でね、もうものすごいこう、 こう不気味な声でね、女の人なのかな。あれこれ言ってくるんですよ。その、いや、あんたの記事やめてと。ね。あのマスモと祝いが多いとか、そういうことを書くのやめてって言ってね。そしたらなんか呪ってやるみたいなことを言われたんですよね。まあよくよく 聞, 聞いてみたらね、その人はブラク住民じゃなくて、ブラクの近隣住民ですよ。で、しかもね、まあスピリチュアル系ですよね。 あのこの動画の最後にね、その音声載せときます。うん。だから、このブラック田んを見て、そういうおかしな感情を抱く人っていうのは、もともとおかしな感情を持ってる人だと思いますよ。だから、そういう人が、ブラックを避けるとかね、結婚はやめるとか、そういうことがあっても、まあ、むしろラッキーぐらい思った方がいいんじゃないですか。ちょっとやばい人が自分から離れてくれて、ラッキーみたいに思った方がいいと思います。ということで、まあ、今後ともね、 じゃあブラック探訪で具体的な差別が起こるかって言ったら僕はないと思いますねむしろ逆にですねその得体の知れないものがね、えー、実態がよく分かることで恐怖を感じなくなるということの方が多いかと思いますということで皆さんご視聴ありがとうございましたいやでさーいやーでやここは、ね、さー最 初, 最初、ね あの各家族いるんやろ、平和に暮らしたいんやろ、私が死んだら、私はあんたが今住んでるとか分からへんけど、はい、でもね、私ね、あなたのとことん調べてね、私、絶対にね、あなたのね、枕元にね、ずっと立ってるから。いや、別に立ってもかまわないですよ、奥さんもノイローゼにさせるし、子供さんも。 そうですかいろんなね、きつい祈とうの人、頼んでもね、私はね、ビクトム製品をあんたと一緒で、小室佳代と一緒で、叩かれても、絶対に滅びないの、わかる<笑>というか、なんかもう、そういうのやめましょうよ、なんか呪 い, か, 呪いかけるみたいな感じ。呪いかけるっていうか、枕元に出るよって言って。 誰も乗るって言うてん、ね、私は枕元に出てね、うん、どういう顔してはんのかな、いやまあ、別に枕元に出ても構わないんですけね。ねうん、で、子供さんもね、どんな顔してはるのかなって、ようぐっすり寝てはるなって思ってね、夜中ね、2時半ごろね、おこしに行こうかなってね、私ね、あのー、 横にね、座ってね見つめたらダメなんですか、うん、もしもしはい、はい脅したりとか、そんな問題じゃないねいい私はね、はいはい、あなたのね幸せそうなね、寝顔がね見たくてね、ずっとで寝る時もあなたが爆睡してる時 私 は, はい、着物の姿で、はい、おっちんして、ずっと顔の近くまで、はいで、顔を寄せて、頭なでなでしてあげるわそうですか。